大<音>、はい、きなコンビニで会社が決めた期限を過ぎた食べ物を安く売るのは初めてです。 大きなコンビニで会社が決めた期限を過ぎた食べ物を安く売るのは初めてです。はい。えっと、ちょっと会社っていう言葉が、会社あの、ちょっとなかなかアクセントが戻らなかったなと思ったので、そこの文字が入った一文を読んでいただこうと思ってます。会社。会社じゃないですよ。会社。 <笑>「会社」ってなるとちょっとなんかこう「歯医者」とかまた違うものの音程なんですよね発音なんですよね。「会社」。うん。合ってますフラットでもいいし「会社」ってちょっとちょっとちょっとだけ上がってもいいので先にこう「あ会社」っていう風にこう先にアクセントがあるのは避けてください。